素敵、これ、お風呂の広さって伝わるんかな、こんな感じ。私たちの、いいいいそ二人は余裕。こんな感じ、マジです。何ですか。え、待って、どこどこ、どこれ近い、やらない、近い。ここじゃない、ここ、ここ、ここ、ここ。いくよ。せーの。 でしょ見えますこの景色と<笑>露天風呂最高これは最高やばいやっちゃやばいや<笑>せーのいただきます<笑>あー気持ちいいこれすごい簡単なんだけどえもうもう溶けた え, <笑>え簡単<笑>え待って分からへんでいいけど<笑>え私たぶん分かってる<笑>サンキューあー行った<笑> すごいよなに<笑>見て日本酒ーー<笑>あーいいいいいいいいいー気持ちちささっっきよよーいただきかかかららもん、れだきまーしー これ見てこれがこ<笑><無声だ笑>れが気になる方はね昼間のあの時動画を見てくださいよ、はい、く, くないこの気温的にもさちょっと涼しい感じですごい、すごい気持ちい い, ち い, い, い, い、ね、しかも部屋にいる間中にさ、うん、この音がずっと聞こえてきたさ確かに癒されるんだよねでなんかさっきさ内風呂見たじゃん気持ち が, 内内が 大, 大 浴, 浴場 見たんだけど、露天風呂なかったじゃないですかそうやなあとね、ここに泊まるなら露天風呂のある部屋に泊まった方がいいかも大層あれ全部あったっけどあ、いや内 部, 部屋もあったっけ<笑>知らないやうふふ調べてください<笑><笑>そうだから2階のやつはベランダかなんかにあるいわもとかだったんですけ 2 階, 2階だったらこういうていうの庭みたいなのついてないけど、言そう似合わないけど多分景色がこう見下ろせるんだったらでもお風入らない。見下ろせないから私はね1階のいつもこの1階にあるお天風呂に大体来る<笑>あそうだよねこだわりな い, いや最近ね<笑>最近いますバイバ 夜ですめっちゃ夜めっちゃめちゃちゃピンとくる漆黒漆 黒, 漆黒やで漆黒漆黒のまみ。<笑>漆黒のお湯じれじ綺麗い真っ暗だ<笑>見えないね。<笑>すごいいい景色がね超いい景色なんだけど伝わらないんですんしかもね月がね出てるんだよ月出てるよ月の間から月が出てるんだけど<笑>見えない見えないしかも多分星も超綺麗だと思う<笑> まあ、お今日はちょっと出てないけど確かにそのかさっき次またねここの那須塩原二人予約したんだよねあそうやそうグランピング<笑>グランピング予約してグランピングが星空が推しだったから多分星空が綺麗晴れに見えるはずよなはず今日はちょっとでもかってのん分かんないけど素敵これお風呂の広さって伝わるんかなこんな感じ私たちの二人は余裕 だって四人ぐらい入れんじゃない入れるね、余裕だ人ぐらいいけんじゃんいけないいけるか<笑>こんな感じ部屋のが見えるのはあこっち側こんな感じこんな感じ<笑>よしボス<笑><け><笑>、ね、もう今日のケーマの撮影で私汗かきまくってま<笑> 私ほんマに体調悪すぎてマジあのサウナとか行ってもさそんなになんかあっホぐらいなんか自分だけガリガリだから僕私チキンかけましょうみたいな感じなのやめてもらっていいですかんか私太ってるからあそこみたいに思わないの嫌なんだけど違う私はそのなんかバレー部やってんけどバレーボール部やってんけど、うん、お前だけみんなと同じ練習してんのにお前だけあそこに行けないやんけっつって嫌な<笑><笑> だだけど<笑>私だわだわだったよねなまみちゃんお風呂から出た後もすっきりみたいななんか2時間ぐらい入ったお風呂入る前みたいな<笑>あそうそうそうそ う, そ う, もう私なんか<笑>サウナがビシュビシュになった人になってたのに<笑>すごいねういいねめっちゃおられましたねもう そ, もう<笑>それはそれで大変なんよで<笑><笑><笑>もうボストンさすぎる泣きそうにボストンさもういっか今日はいいよねいいそんな動画になってもいいやいい、ね、もう 多分癒しが触ったと思った。簡単触った、ね。なんかもう自分の YouTube だと全然気にしないから、髪の毛とかね。ああ、ボス今日帽子買ってきた、らまんまやってるから。あー、確かに。<笑>直してもいないのね。<笑>ボスともそのままやってて、も自分のだったらもういいや。自分の YouTube ぐらいマジです。なんですか。えどこどこ？どここじゃない。ここじゃない。ここここここここ。ここここ 入る？これなんだ。待って待って待って。これそこそこそこそこえそこでしょう。飛んできたらどうする？マ<笑>ーズがいる。乾杯して、えー。はい。ということで、流行り方さん、たくさん人がいたの<笑>で、そろそろ閉めようかと思います。はい、夜の部はこんなも。ん…あ、ご飯美味しかったね。めっちゃ美味しかった。ご飯すごいおすすめです。<笑>うん す<笑>ごいいごいそだけど ね, でもね超おいしかったなんかお魚のお肉もあって栃木和牛があってさらにめっちゃたくさん食べて帰ってきたらお部屋に「夜食です」って言って「夜食だ」って感動したお稲荷さんが置いてあったの。 っ心いい全お腹いいてないんだけど全然お腹すいてな飛んできそう<笑>。いい<笑>そそご飯も 美味しかったし朝ごはんもお腹空かせてくださいね。美味しった超ありますよ。そう、足 り, りないよ。そうて言われたから、<笑><笑>そうそれぐらい美味しいでナスひかりってお米も美味しかったし。美味しかったご飯も美味しかっ た, かったねおすす。おすすめです。ラ<笑>ッシュオーバー来たらここ。次回私たちグ<笑>ランピング行くんでそれもし楽しみ。<笑>しみ<笑>ってことでね行って来うようと思います。 今日は楽しかった、ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>私たちは<笑>ナスサファリパークに行ってライオンに餌あげてきます。<笑>はい。<笑>最後まで楽しむってまし。楽しむ。もうユーチューバはこの辺で、<笑>あとはプライベート楽しみます。マ、ま、ミ、あ、ちゃんですね。続きで、ね、お酒飲むから見てね。はーい。またねー。長い編でーす。え<笑>あとね、私の周りの支配人の方が、こちらがいた部屋の上の部屋が空いてるから立てして。 いいですよ、行ってくださったので、じゃあ、今。ね、美しいね、まさかのね、少々激しられてる感じが。今までは一緒、この今までは、下と一緒で、で、今はこっち側が違う。で、二階だから、景色もいいんですね。あっちに海が見える、ね。そう、海が見える、めっちゃ綺麗、やっぱ。めっちゃ綺麗。そう、これ、あ、噴射ね。せーの。あーあーうわー、すごい。景色がいい。<笑>めっちゃ綺麗。えー やばいわかります<笑>これはいいわ時間が長すぎてはい終盤なんですけど、えー、こんなおやじさん素敵でした何よりご飯がうまい朝、うん、ご飯言えるめ っ, め, っめっちゃ美味しいボリュームやエスすごいよすき焼きと豆腐って作りの豆腐作る豆腐今作ってのおだしとかね、えー、そう。 美味しかったもうご飯のお供がいっぱいやった。<笑>めっちゃ美味しかった。<笑>あと牛乳も美味しかった。牛乳めっちゃ美味しいね。美味しかったのを思い出。は、ね、です。失礼します。はい。ということでね、また次はグランピングでお会いしましょう。またね。バイバーイ。バイバイ。